では、皆さん、筑波大学のアランヤ・クラウスです。これは、プログラミングチャレンジの第8週、数学問題の第2ビデオです。で、これから、えっ、ー、と、素因数分解の率のプ ロ, プログラミングのチャレンジの問題についてお話しします。まあ、あの、フンダメントティオレムオフアリティメティクス、まあ、数論の、まあ、ティオレムの中で、あの、すべての、っと、<笑> 自然数が、あの、その、素因数分解で書くことが可能ですね。これが何かというと、例えば、1200の、えー、っと、が、こんな感じで書きます。2×2×2×2×3×5×5。これは、あと2の4乗 ×3×5 の2乗です。まあ、つまり、n に対して、n の素因数分解が、 p i e i, p 1 e 1, p 2 e 2, p n e n で p i がえっと素数であるんです、ね。まあ、この分解がえっとまあ前も言いましたがえっとその暗号化の勉強についても非常に重要なテーマですのでなんか早くこの素因数分解をえーっとのアオグリスムが とても重要な研究の点ですね。あの最近なんかも分子検査と、検査もそういうふうに、なんかすごいなんか研究が進と や, やってる人がいるんですが、でもこのコースだと、まあ、テーマが、えっと、プログラミングチャレンジですので、簡単に実装できるアオグリスムに集中、えっと、集中します。ですね。で、えっと、まあ、あの、 いつも通り、まず、全員探索は、まあ、あの、あと ソ, あとソースのリスト、まあ、先のシーブのオーグリスムで、ソースのリストを作って、でそ、そのリストの中からのソースを N を 割, 割るかどうかをテストするんですね。でももちろん、あの、ちょっとそれをうまくプルーニングすると、だいぶと早くなります。 それは、なんかその divide and conquer 法。これはまあ、なんかそのっと探索授業から覚えてると思うんですけど、問題が小さ、小さな問題に分けていくと、えっ、ー、と、問題、えっ、ー、と、早くなります。それはまあ、この結構、あの、スマートなアウゴリスムです。まあ、このアウゴリスムが、えっ、ー、と、N の素因数分析を計算します。 これは、えっと、プライムファクトルゼーの n が、なんか、その素因数分析を作りたい数字です。で、えっと、まあ、ここが、その素因数が入れる、えっと、ベクタルになります。ですね。で、まず、まあ、あの、シーブを取って、まあ、これは事前に、えっと、計算しておくものですね。で、えっと、 そのシーブから一番小さな、えー、とプライムと、ソースを取ります。ですね。で、えっ、ー、と、これはキーです。あの、ある、えっ、ー、と、プライムファクタルかけるプライムファクタルが N の、えー、と二乗根より小さければ、あの、プログラムを続きます。N の二乗根より大きければ、えっ、ー、と、プログラムを止める。 ただし、このプログラムのちょっと早くになるアイディアが、ここです。n が、えっと、このアオグリスムの中にどんどん小さくしていくんですね。のの n の素因数を見つかると、その素因数を n から引いて n が小さくなる。そうすると、n の二乗項も小さくなります。 ですので、このアオグリスムが N が素因数が多い場合だと、えー、とこのアオグリスムがどんどん速くなる。N があと素数の場合、それとも N の素因数が少ない場合ですね。あのまあ、このアオグリスムが前端作とあまり変わらないんですけどあの、素因数が多い N に対してこのアオグリスムはどんどん速くなりますので、<咳>まああの プログラミングチャレンジの中に、えー、と便利になるでしょう。ですね。で、まあ、あの、その素因数分解はどういうふうに使えるかですね。あの、素因数分解だけではなく、よくプログラミングチャレンジに出るのは、総と素数分解。つまり、えっと、その因数分解。つまり、素数だけじゃなくて、 あと、ある数字のすべての、えっ、ー、と、約数。のすべての顧約数を調べること。約数を調べることですね。なんか、n のすべての約数が、素因数、素因数のセットから、えっと、計算することができます。まあ、例えば、えっと、n が1200の場合ですね。素因数がこれですね。2かける2かける2かける2。 かける3かける5かける5。つまり、えっと、2の4乗かける3かける2の5乗ですね。これは、あの、N、えっと、1200の素因数ですね。で、これで、あの、1200のすべての約数が計算できますかですね。実は、計算ができます。えっと、この2の4乗と3の1乗と5の2乗の、まあ、この、 なんか、このパワーの数字を、の組み合わせを変えると、えっ、ー、と、1200の約数を全てを計算することが可能です。ですので、えっと、1200数の、1200の約数が5、まあ4プラス1、かける2、3プラス1、かける3、えっと、5プラス2ですね。あと、30です。 なぜかというと、まあ、考えられるんですね。例えば、2の3乗かける3の0乗かける5の1乗が、えっと、40。それは、あと、1200の約数ですね。で、2かける2かける3、2の2乗かける3の1乗かける5の2乗。これは、ま300。それも1200の約数ですね。で、あと、2の4乗かける3の1乗かける5の0乗が、48。で、まあ、この、 301のすべての組み合わせを変わると、まあ、これでなんかフォーループとかで、えっ、ー、と、そした、そしてなんかまあ、この掛け算で、えっ、ー、と、計算ができます。まあ、これだけじゃなくて、2つの数字を A が B の約数であるかどうかをチェックするために、えっ、ー、と、まあ、なぜかなんか直接、えっ、ー、と、割りことができない場合だと、その、なんか、因数、 を比べて、えっと、A と B が約数であるかどうか、約数関係があるかどうかを計算することが可能ですね。これはまあ、これはなんかこのサンプル問題で、そのアイディアです。えっと、10139。まあ、この問題が 今, 今年の問題ではないんですけど、今年の問題の中に、この問題にすごく似てるの問題があるので、 ぜひこれは、なんかこの問題についてビデオをポーズして、あの、自分で考えてみてください。この問題が、まあ、あの、内容が簡単です。えっと、M が来て、で、その M が、えっと、N の解乗の約数であるかどうか。N の約数じゃなくて、N の解乗の約数。で、N と、M と N が、ロングの中に、ロングロングの中に入っているんですけど、 n がロングロ l の中に入ると n の解状が相当大きな数字ですよね。あのもうなんか25の解状はもう、えっと、30桁ですので、あの、まあ、それを、まあ、本当にあり得ない大きいぐらいの数字ですね。だけど、あと実は n の解状の計算が必要はないんですよね、この問題だと。迷いましたので、 m とあと A と B の約数関係が、あのその因数、えっと、ス<笑>因数分解で、えっと、できますですね。なんか例えば、FM がえっと M のス因数。で、FN、もちろん FN がえっと N のス因数ですね。FK が K のス因数。 で、そうすると、Fn 乗が n1×2×3×4 ですので、F の n 乗が、えっと、F1 と F2 のセット。まあ、F がセットと考えて、F1 のセットと F2 のセットと F3 のセットと F4 のセットの and を取ります。ですね。そうすると、えっと、Fm が、 f の n 解状のサブセットであれば、fm が fn の約数になる。ですね。まあ、例を見てみましょう。例えば、m が48で n が6。n が6って考えると、n の解状が 1×2×3×4×5×6。ですね。で、n の解状が 1×2×3×4×6 にすると、n の解状の えっと、FN の会場が2、ここは2ですね。3、ここは3。これは4。4が2、2ですよね。これは2、2。5、5は5。で、6が2、3。ですので、m 会場の、えっと、スインスが、スインスのセット、スインス分解が、えっと、N の、えっと、2の4乗かける5かける3の2乗です。じゃあ、えっと、 FM に見ると、22223、2の4乗と3の1乗。2の4乗と3の1乗が、2の4乗、3の2乗、5の1乗のサブセットになります。ですので、48が6の解乗の約数です。逆に、25は6の解乗の約数であるか。 それをテストすると、まあ、n の、えっと、6の階上のスインスが同じで、えっと、20号が5と5。で、ここは5は2つなんですけど、ここは5は1つしかないので、20号が6の階上の約数ではない。で、これを見ると、まあ、この課題をプログラミングするのは、まあ、そんなに難しくないんですね。前の簡単なアオゴリスムで、あと、n のスインス、 を計算して、で例えば、1、2、3、すべての数値より何か、あとまあそれはあと、まあ、ちょっとそのループがちょっと大きいなので、まあ、これがあのテーブルに保存したりすると、あのまあ、これは多分、あとちょっと問題になるところは、まあ、この N の会場のテーブルを作るか必要か、それも作らないので、なんか他のやり方があるかとかですね。 でも、そうしたにまに、まあ、そのサブセットだけをテストして終わりです<咳>。じゃあ、えっと、次は、えっと、その、エオクリドですね。ちょっとして。では、えっと、 エオクイド法についてを少し勉強しましょう。ですね。あの、A と B の自然数に対して、A、まあ皆さんが大学、と高校で勉強したことがあると思うんですが、えっと、最大公約数 AB、GCDAB が、えっと、D、えっと、最大自然数 B で、D 割り A と D 割り B、e、ですね。 で、その計算が、えっ、ー、と、まあ、エオクリード法で、えっ、ー、と、O of log 10の A で計算できます。で、エオクリード法だけじゃなく、エクステンドエオクリード法。まあ、それは結構、あの、ブーヴェライザーというか、うい名前があるんですね。なんか、インド人だから、えっ、ー、と、昔作ったオゴリスムなんですけど、あの、この X0 と Y0 も計算できます。つまり、えっ、ー、と、D は、えっ、ー、と、最大公約数なんですけど、 a ける x 0プラス b ける y 0イコール D の D と X0 と、えっと、Y0 を計算しています。じゃあ、エクステンドエクリードが、まあ、あまりエクリードと変わらないですね。えっと、A の場合、A が0の場合だと、えっと、X が0で Y が1で、で、B が、えっと、最大ク約数ですね。まあ、それはエクリードと一緒ですね。で、次は、あと、まあ、エクリードと同様に、 えっと、エクステンドエクリート B、モデル A と A。まあ、これもエクリート。で、この XI、X1 と Y1 をパスする。で、違うところはここだけです。えっと、GCD を計算した後に、えっと、その X1 と Y1 から X010 を計算します。X は、XY1-B 割り A×X1。で、Y が X1 となる。 こうすると、x0 と y0 を計算できます。なんで、な何かにこれを使うんですねあの。最大公約数が d っていうのは、すごいと便利なと特徴があります。それは、d が a と b の整形の組み合わせをすべて、えっと、割りするんですね。 D は A と B の最大公約数だと、A と B のどの自然数の組み合わせでも、D は A と B を割るんです、ね。つまり、AXY と AX プラス BY イクール C であれば、X と Y が、えっと、X と Y が自然数であれば、D 割り C っていうことです。 これを、この特徴を使うと、えっと、これは、なんか、これは名前があるんですけど、D ィオファン t i n ク e q u a t ですね。x, a プラス y, b イコール c。この特徴を使うと、x, y と計算することは可能です。まず、えっと、d と c が、<咳> d が、えっと、d が c を割り、わりするかどうかをチェックする。d が c を割りする、した場合だと、 えっと、続きます。d が c を割りではないの場合だ、割りしない場合だと、えっと、えっと、整数の x と y が、えっと、自然数の x と整、えっと、自然数の x と y がない。整数の x と y がない。ない存在しないということですね。<笑>まあ、あの、割りした場合だと、まず、えっと、extended gcd で、x0 と y ゼロを計算する。で、x ゼロと y ゼロを持つと、 次は xn と yn を計算する。xn、yn が、xn が0プラス b 割り dn。で、yn が y0 マイナス a 割り d の n。で、n が整数です。ですので、n が大きくしたりとか、小さくしたりとか、その xn が計算ができます。これは、あの、どこでこれを使うかというと、 なんか、このような問題が、プログラミングチャレンジでよくある問題です。ですね。例えば、あなたは839円が持ってます。で、それをすべてを使いたい。それをすべてを使って、えっ、ー、と、チロールを買いたい。ですね。だけど、あの店では、チョコのチロールが25センチ、25円ですね。で、バニラのチロールが18円ですね。 で全てお金を使うために、どれぐらいのチョコとバニラのチロルを変えるのか。ですね。まあ、これは、あと、完全に、X×A プラス Y×B イクル、えっと、839ですね。じゃあ、まず、えっと、D と X0 と Y0 を計算し、えっと、計算しないといけないんですね。なんか、っと、25と18の、えっと、最大公約数。 で、エクステナルジ CD だと、最悪公約数が一ですね。あの、二十五と十八がお互いに、えっと、素数関係があります、ね、でも、x ロはマイナス5、y ロが七。つまり、二十五かけるマイナス五プラス十八かける七が一ってことですね。じゃあ、あの、d 割り c。そうですね。はい。一は、えっと、八百三十九は割れる。ですので、えっと、続きます。 ではあの、このダイアファンタイネエクエーションが両方を C 割り D を、えっと、かける。つまり 25×-5×839、25×-4198、プラス 18×5873 が、えっと、839。つまり、えっと、マイナス4000ぐらいのチョコチロールを打って、 えっと、5000円のチョコチロを買って、えっと、800円を使う。まあ、これは、あの、売るじゃなくて、すべてを買う予定なので、まあ、この答えが使えないんですよね。これはよく、あの、プログラムチャレンジの方が出ます。その条件があるので、その条件を満たす、えっと、答えを、っと、探してください。ですので、まあ、マイナスの権利、マイナスのチロを買うことができないので、 じゃあ次は、えっと、XN と YN を、正しいの、なんか X えっと、ポジティブになる XN と YN を計算したい。それはまあ、いろいろなやり方があるんですね。なんか、イテレートで N1、N2、N3 を探すとか、あとは、なんかその、計算を変えて、えっと、計算できる。ね。それはまあ、自分でえっと考えてみてください。まあ、探してみると、N が234の時だと、 25×17 プラス17が b 割り d × 2 3ですね。プラス 18×23 が839円。つまり839円で17のチョコレートと23のバニラを買うことができます。ですね。あの、今週もこれに似てる問題が一つありますので、ぜひ見てみてください。 じゃあ、最後には、えっ、ー、と、なんかその、組み合わせ問題についてを簡単に話します。組み合わせ問題って、えっ、ー、と、まあ、組み合わせ論が、その、カウントできるデータ構造を勉強するの、まあ、数学の分野です。まあ、それは、性数ももちろんそうですし、セットもそうですし、特になんか、あの、なんていう、 確率を理解するために、えっと、組み合わせ論はする重要なので、それはあとマッフォオキラサイエンスの、まあ、秋田県の授業でもっと話しますが、えっと、プログラミングコンテストの中だと、えっと、主にシー e n ンスを勉強しま す, です、ね。で、シー e n ンス、あるあのシー e n ンスを見て、そのシー e n ンスの、えっと、回, 帰<笑>回帰フォームとクローズドフォーム。 レクレントフォームとクローズフォームをえっと理解する。で、えっと、プログラミングチャレンジの場合だと、まあ、レクレントフォームでほとんど終わりなんですけど、一部のセクエンスのクローズフォームを知ると便利ですね。レクレントフォームって、回帰フォームって何かというと、Fn を計算するには、Fn-K が知るといい。ですね。こうすると、まあ、これは回帰、えっと、再帰関数ですね。 ですので、なんか、リクレンスとか、動的プログラミングで計算ができます。あと、closed form が、あの、fn を計算するには、fn-k が必要ないの数式、一発で計算すること。closed form を見つかるには、いくつかのテクニックがあるんですが、この授業でそれを見ないんですけど、あの、まあ、よくある関数に対しての closed form をしようといいですね。じゃあ、その、とても簡単な、えっと、シクエンスの 最初の例を見てみましょう。トリアングラ数字っていうのは、あの tn で、す。tn が1から n までの足し算です。つまり t1 は1、t2 は1プラス2、t3 が1プラス2プラス3、t7 が1プラス2プラス3、プラス7、28。まあ、これはみんなわかるですね。レクエレントフォームが tn が tn-1 プラス n。 ね、t7 が t6 プラス 7t5 が t6t4 プラス5ですねで closed form をまあみんなしてるとかですね tn1 プラス2プラス n が n×n プラス1割ですねで c u r r e n t form だとループたりとかと再帰関数なりとかで、えっと、計算ができます一方 closed form がループなしで計算することができる で、あと、クローズフォームを見ると、この数字はどれぐらい大きくなるのか、理解はできる。例えば、tn のサイズが大体 O of n の2乗。こうすると、アオゴリスムのコストとか、n のなんか最大のサイズとかを計算できます。じゃあ、もう少し面白い例を見ましょう、まあ。みんな知ってるフィボナッチですね。フィボナッチが、えっと、fn が fn-1 と fn-2 の えっと、を足すことです。で、こうすると、まあ、レクレントフォームがフィボナッチの提案に入っているので、あまり、まあ、それはトリビアルですね。Fn が Fn-1 と Fn-2。で、F0 が0と F1 が1。まあ、これは定義で書いているので、トリビアルなんですけど、まあ、でも、ちょっと気をつけてほしい。なんか、他のシクエンスで気をつけてほしいところがあるんですね。あの、レクレントフォームが、 一つの n-k じゃなくて2つが入ると、もうループで計算すると問題になる。何の問題かというと、例えば、これループだけで計算すると、ループで多分大丈夫なんですけど、再起関数で計算すると、何回も何回も fk を計算してしまうので、メモリゼーションとか動的なプログラミングとかを使いたいですね。あと、 あのこの F が、ここは F が2つがあるので、えっと、スターティング・バェリューが2つが必要です。F が3つがあった場合だと、スターティング・バェリューが3つが必要ですね。まあ、それをなんか、自分で数字を見て、えっと、レクレント・フォームを計算するときに、そういう、こういうふうな考え方を覚えておきましょう。<咳> で、あと、なんか、フィボナッチの、まあ、これは多分、あの、プログラミングチャレンジで出ないと思うんですが、ちょっと、フィボナッチの面白い情報を伝えたいと思います。皆さんが、なんか、知ってるか、あと、フィボナッチのクローズドフォームが、こんな感じです。fn-1 と fn-2。なぜか、あと、クローズドフォームに、5の2乗根が入って、いっぱいが入っています。で、これは、1の 1割5の二乗根、1プラス5の二乗根はかけの n 乗、1マイナス5の二乗根かける n って、こんなに複雑な数字で、なんとかどの n でも、えっと、整数になるのは不思議じゃないか。あと、ちょっ と,、えっとこのクローズフォームの面白いところですね。ここがね、えっと、1マイナス5の二乗根ですので、これの解除が どんどんどんどんどんどんゼロ。これはね、1より小さいなので、この階乗がゼロになりますので、えっと、FN がの近似をするときに、ここだけで見ればいいと思いうことですね。これが大きくなって、これが小さくなる。あと F、あと Fibonacci のもう一つの面白い特徴が、えっと、このピザのピリオドってことですね。ピザのピリオドとは、えっと、Fibonacci の桁ですね。 フィボナッチの最後の桁が60ごとに繰り返します。例えば、フィボナッチの6が8。フィボナッチの66が8。フィボナッチの366が8。フィボナッチの126も8。で、あと、最後の桁だけじゃなくて、最後の2桁も300ごとにか繰り返します。最後の3桁が1500。 ただし、まあ、フィボナッチはすごく大きくなりますので、1500、F の1500は相当大きな数字なので、これはどういうふうに証明したんだろうか、まあ、面白いと思います。じゃあ、では、えっ、ー、と、次は、えっ、ー、と、ビノーミアルですね。ビノーミアルのシークエンスが、えっ、ー、と、A と B の N 乗の、えっ、ー、と、その倍数、 のセットです。例えば、A と B の3乗が A の3乗プラス 3AB プラス 3AB2 乗プラス B の3乗。これは1、3、3、1。で、ビノメルの5がこれですね。1、5、10、15、1。で、えっと、まあ、よく出るのは、えっと、B の3とか B の5じゃなくて、この C の NK。つまり、B の N の中に、K 番名の数字を見てください。まあ、かい。 書き方はたくさんですね。CNK とか NCK とか CNK とかもあります。で、例えば C の5になっのがあの B5 の中で0、1、2、10ですね。で、C の5号が 1, 0、1、2、3、4、5ですので、C の5号が1。では、この u クエンス。この sequence が面白いとこが、えっと、フィボナッチと違って定義の中で すぐ、なんか再起フォームがわからないんですね。そのリクエレントフォーム、回帰フォームがえっと計算するには、ちょっと考えないといけないんですね。こ の,、C、このバイノミアルのリクエレンスの考え方で、他のリクエレンスの考え方も似てるんですよね。まあ、CNK が、えっと、これを見ると A3、A2B、AB2B3。B3 これはあの3で、三回で A と B を選択する。A と B、A か B かを選択するのを3回。で、それはどれぐらいのやり方があるんですね。例えば、A2 回、B1 回を選択すると、それは A、B、A、A、A、B、A、B、A、B、A、A。まあ、3つの選択方法があるので、ここが3。そですの だからあの CNK の意味が、えっと、A か B、N 回を選択して、なんかいくつかの方法で A を選択する。こと。他の考え方は、あのバイナルの文字列の中に、えっと、N 桁の中で、えっと、K1、あとちょうど K 回1があると、いくつかのこの条件を待たす。 えっと、バイナリーの文字列があるのか。それもあの CNK になるんですね。あとはグリードの中でどれくらいのパスがあるのか。それも CNK ですね。で、まあ、この考え方で、えっと、AB のレクとレット方法を考る。あの、K 回、なんか N 回の中に K 戒 を, を選択すると、それを分解しましょう。 n-1 回で考えるとですね、a を k-1 を選んで、で、n 回目は a を選ぶ。それとも、n-1 回の中で a が k 回を選んで、で、n 回目は b を選ぶ。この2つの条件がある。この2つの条件を分けると考えですね。cnk が cn-1k-1 プラス cn-1k。つまり、 その二つの条件を考えて、その条件を足して CNK のレクレンスですね。で、あの、まあ、二つのパラメータのレクレンスなので、これはぜひあの動的なプログラミングで実装して、えー、としてみてください。まあ、このレクレンスのもう一つの考え方は、こんな感じですね。えっ、ー、と c 0 1で、えっ、ー、と、 ですね。一で、ここも、なんか、えっと、最初の条件ですね。で、ここを考えると、えっと、A を選ぶと、A、B を選ぶ。で、ここも A を選ぶと、B を選ぶ。ですね。で、ここも A を選ぶ、B を選ぶ。ですね。こんな感じです。あ、すいません。こんな感じです。この考え方も、えっと、今回の、えっと、授業でやってみましょう。 で、えっ、ー、と、フィボナッチの、フィボナッチなくて、バイノーミアルのクローズドフォームが、バイノーミアルのクローズドフォームがこんな感じです。CNK が、えっ、ー、と、N の解状割り、N-K マイの K の解状。で、このクローズドフォームが、多分、なんか VP より計算することが早いかもしれないんですが、 会場が、まあみんなし、あと、何回この授業で歌いましたですけど、会場はすぐ大きくなるので、えっ、ー、と、ビッグナミになるので気をつけてください。最後の今日勉強するシークエンスが、えっ、ー、と、カタロン数。だけど、まあもう30分になってますので、えっ、ー、と、カタロン数が、えっと、その次のビデオで話します。そして、えっと、カタロン数と今回の問題の、えっと、 えっと、まあ、ディスカッションも行います。じゃあ、そのビデオでまた会いましょう。